帰れないまま私がいる場所すらおぼろけになっていったの試しに笑ってみても試しに泣いてみてもかすれかかった声はどこにも届かないな いい<音楽> 心、また明日に消えて。 you <laughs>